天智高校出身の78キログラム超級曽根明です。現在はパーク24に所属しています。オリハでの金メダルは小さい頃からの目標なので、必ず金メダルを取れるように全力で頑張ります。延期になってなかなかその練習もなかなかできない時期だったり、試合の次いつ変る。いつあるかわからない状況だったので、なんかすごいモチベーションの維持っていうのはすごい大変だったんですけど。 その中でもなんか常にその自分が必ず東京オリンピックで金メダルを取るという気持ちを常に自分の中に置いて、練習を頑張ってきましたやっぱり高校3年間は、とにかくこう柔道に打ち込んだ3年間だったなと い,、はい、いうふうに思います、そしてやっぱり小倉さんに会われていたり、稽古だったり、すごいなんか充実した高校3年間だったなと。 なんかきつい思い出の方が多いんですけど、その中でも成長できた3年間だったから、で地元の高校からでも、自分の努力次第で活躍できるんだよっていうのは、自分が活躍することで感じてもらえたらいいなっていうふうに思ってる、はいるので、自分もしっかり頑張りたいと思ってます<笑>いつもたくさんの応援、ありがとうございます。 東京オリンピックでは必ず金メダルを取れるように頑張りますので応援のほどよろしくお願いいたします。